バス間に合わないみなさん、おはようございます。ポリーナです。で今日はなんとなんと、旅に出ましたね。<笑>旅に出まして、で、実はね、今、松本にいますね。で、松本に行って、 沖縄川口区からね松、松本まで来ました。で、今日の目的地ですね。長野、<笑>長野駅ですよ。で、まあ、もちろん長野駅の周りの観光ですね。と、今回の旅ですね。なんと、一人ではなくて、一人ではなくて。<笑>女子の二<笑>人旅に飲みますね。 当たってみてください。私は一体ポリノラダイトダイトでダイエトを旅をするのでしょうかね。まあ、一応これから間に合う間に合ったね。電車に乗って電車に乗ってで長野駅まで行く予定です。はいうん 乗ったんですよ、なんか<笑>電車も違うところだったよ、えっ、ー、と、56ですね、車両56ですね、重責にしました、私もいつも重責にするんですけど、ねえ、違いますね、ここはもう、運転、運転士さんが乗るところ、違うねえ、じゃあ、どこ、どこよー<笑> そ う, でしょうなんか準備がね準備がかかる一応でねまあ1時間後1時間後足へと出の出会 い, いですとそうです、ね、こちらの電池は一応一応ですね方向ビールですねでワイド特 急, 特急ワイドビュー確かにね、うん、という名前の電池で結構なんか実は切符がちょっとかかったで まあ、だからの景色はねすごいですよ。長 野, 長野といえばねまあ食べ物はちょっと別にして山ですよね。 ね。長野駅にと無事に到着しました今はですねまあ11時ぐらい11時ちょっとねでまあ<笑>ここで足湯を待つんですねもうまあ1分間2分も向こうの新幹線が着くなんですけどで長野は初めてではない実はねえっとえー、っとですね2回目です2回目2回目か ちょっと待って3回目1回目ですねえっと猿と猿たち猿ちゃんたちのところに行きましたよ今年はねあーいやその時は YouTube クッで残念皆さん残念ですよね<笑>すみませんで2回目友達なんかロシア人の友達アナスタシアなんかすごくブロンドブロンドの髪でなんかふわふわの髪でねでその方と一緒になんか 長野も2回目だったよで本日なんと長野は3回目でで松本は初めて<笑>うそうはまだ行ったけど一泊したけどもう観光とか何も し, しなかったんですね昨日の夜ですね<笑>と今日こちらはね少し遊んでてまた松本に戻るなんとね面白い<笑>とまたは面白い緑髪はねもうなんとも <笑>どこに行ってもねもうどこに行っても何か何かと合う<笑>それは面白いで、まあ、ピンクも良かったしでも私もまだどっちが好きのかなねまだ決めていないです実はと長野駅まで来ましたけど足湯はどこでしょうかどこでしょうかもう見えるんだけど<笑>ここでーす皆さん足湯です そう、れからね、善光寺まで全歩い て, 歩いて行きます。行きましょう。はい。<笑> ずんこずんこ島でずんこ島で来ました、ねはい、初めての方と2の方初めての方と2階の方方とかわいでしょ可愛しょいじゃないですか。 <笑>ねえシバちゃんワンちゃんめっちゃ可愛い。<笑>犬だけど猫みたいななんかコロナの関係でね触らないでください。触ってない撮影だけ撮影だけしてます。 実はですねこちらにある像です、ねえって、と、何の像なんでしょう、私ちょっと詳しくないので申し訳ないです。ブッダブッダかな、おーちょっと大きいお地蔵さんかな。で、私ですね、なんか顔はめっちゃイケメンと申し訳ないけどね、<笑>今ちょっともっと近くに見させてくださいね。みんなの意見を聞きたいそのイケメンさんですか、あんまりねイケメンさんじゃないですか、どっちですね。 お線香買いましたね。今ちょっとまあやってみたい。頭が汚れになるようにみたいにね。お願いします。なんか暑い暑いあー。うほほほほほ。これでいけるのかな。ちょっとだれないかな。<笑> 全 の,、ね、の中ですね、一応撮影はかなり暑い、最近一と寝りますけど、中はちょっと入らないですね。で、まあ、こち ら,、ね、こちらからの景色はね、もうなんか素晴らしい、やはり今日の青空ですね、青空と全光寺ね、まあ、なかなか、なかなか良いじゃないですか、皆さん、美しい。 ははははなんは緑は緑にはうんですね<笑>。もう笑っちゃうわーおねえ善光寺はね本当に自然はね自然はとっても美しいしかもああわおねえ自然だけではなくて音楽みんな音楽はねみんな聞こえますか スマに合わない